1 0円ファッション企画、イエーイ！切り上げて290円渡します。290円、はい、2 9円が皆さんの予算です。はい、じゃあみんな頑張ろう！イエーイ！ なさそう。もうあれ買いたい第一候補これいくらか聞いてみようシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシュシーシュ<笑>シュシュシュシュシュシュシュシもシュシュシュシュシュシュシュシこシュシュシュなのでは、うん この緑とか結構私の理想なんだけどなこれかわいい緑とジーンズのセットこの半も可愛いなやっぱ水色とか緑を着せたいうんもうこれだな水色と緑で麦しちゃんが似合いそうなコーディネートを探す可愛 い, いでレース結構下までみんな思みんな がいい。てこれめめちちゃゃ足の太さとかも結構、なんていうの、隠してて、分からないようにしてくれるので、娘さんは別に普通だと思うけど、気にしてるところを隠せる マスイいいじゃんちょっと こ, これいいですね第一故しかもこの絞りがちょっと効いてるタイプなんでここでここ結べるかわいいあ私自分のスマホ伊達ちゃんの荷物の中だ伊達<笑>ちゃん「<笑>スマホちょっと入れていい?」って言って入れちゃった 伊達ちゃんどこ<笑>あいた伊達ちゃん<笑>携帯入れっぱなしっいやびっくりし た, <笑>あ そ, びっくりしたそう<笑>あっないと思った先輩よしえー、でもセンスがいいとこちょっと見せたいしなでもこのセットセットマネキンが着てるものって絶対だよねマネキンが着てるものをさ 絶対じゃん気持ちフリフリをきさせたい気持ちあるんだよなで大体もう大特価を狙わないと割と無理ってことがなかったのでめちゃくちゃ歩いてるんですけどもう月見ちゃんに着たい服がとにかくどこも高いこれ150でしょ負けてくんねえかな予算<笑>がいかん 290円、1軒なので、ちょっと、っとやばい、コーディネートするときは露出はしないようにしてますね、肌を見せることがダメです、<笑>ちょっと初めて1人で動画を回しているんですが、本当に独り言をしゃべりながら、買い物をしている変なお客さんになっているので。 早く終わしたいですね。こうタケちゃんは似合わそうなシック。なんでもありだな。トゲトゲにパンツ。これトゲトゲなんであるんだろうね。リュック背負うとき絶対痛いやつだな。このトゲトゲは痛いよねそう。このすごいシックな組み合わせ。 伊達、ね、ちゃんっぽい色がちょっとふっくらしすぎかなかわいいこれもすごく麦っぽいよなでもなんか麦こんなのしてても普通だもんなこれ私が着ようこういう色を月見ちゃんに着せたい個人的にはすごいなぜなら絶対に自分じゃ着ないはずの色だからできればもうちょっとこんな麦見たことないっていう月見さんをお届けしたい 濃い濃い色のトップスは引き締まって見える値段がわからない。この。不思議不重替えって何ですかね。こっちもある、ね、ええー、待って、本当に迷子になりそう。あと三十分切れました。百九十使っちゃったから、もう百なんですよね。結構これは困った方。 140円しか使えないなんかいい感じの上産があると、でな1着目ゲット、あといくらだと、計算が151元、はい、試しのほあんまりレースとかグリーるはしないと思うので、楽しいです。 これで私のコンート終わりですやっと残り20分残しで終わりましたふぅ大丈夫だと思うけど気に入ってくれるかな私はねいいと思うえいいい車乗しちゃったんじゃないあっ伊達ちゃんだどうすか進捗はえ終わましたえ終わったのえそんな短時間でびっくりした いや違うのちゃんとちゃんと考えたからほんまに予算結構さなんか余裕あるかなと思ったら全然ない特売のこういうところはあるけど中は普通に1着なんか700円とかあるからそ う, そうなの集合時間までどれぐらいですか、ね、あとね20分切ってるえマジで20分切ってるやばいちょっとじゃあゆいく行きますね行、うん、ってらっしい色々いろいろ探しもあったけどあの人たちを見つけることができなかったので集合場所に戻ってきましたがあとね5分くらい 誰かいるかな誰もいないやっぱり一番のりだ<笑>あ、ミサミサさんだイエーイイエーイ無理だ ー, ーあ1分早いわ、えー、めっちゃ眺めましたやばい無理が帰ってきた帰ってきた二番手二番手 てちゃんだってよそう負けることに失敗しました。<笑> できれば、ちょっと小道具買いたかったんだけど、やっぱ二百九十。三百あったら、さっきの五十元買えたかもしれんな、ちょっとゴムとかキャミソールとか。<笑>ここどこ。<笑>えー、待って。どこここわかんない、わかんない。二人時間もやってる、ごめんなさい。写真。あります。あれ、こっちだっけ。桃井だ。桃井さん、大丈夫かなモモさん。帰ってこれるんですか。帰ってこれるんですか、あの子。 どう麦、自信あるいやーかみさみささんをコーディネートだから結構、ね、結構なんか年齢で足を出さないとかね結構、年齢で違うなっていう感 じ,、うん、う感じ方とか違うだろうなと思うそうそうじゃあ、こまがいっちゃうおかえりはいますスタート、はい、みんな買いましたちゃんと買 い, 買いました買いました、はい トリナンバー一番もも井みすずさんの登場ですどうぞーウサギです<笑>かわいいというわけでうさぎだったのでツ程ンあげましたおすごいじゃんかわいいよかったかわいいスカート見つけてしまって買ってしまいました 全然伝わらないですけど、ミニでこうフリルでちょっとこう広がる感じのグレーと水玉の可愛 い, いです、ね。尻尾も可愛い魚<音声>。尻尾とああれ尻尾？そう尻尾と首輪がちゃんとついてる。やてるでとスプリントがすごい出てるし。かっこい、えー、可愛い よ,、うん、うよ。マジない。これは誰でコーディネートですか？はい。は一番ダッサスさんです。はいダッサスさんです。ポイントはどこですか？ こいつはですね、まあ、あの、やっぱりこの、元気かつ細い。こういうやつは、こういうのを着ればいいと思う。<笑><笑>その投げ入れ選ばれたんですか。<笑>上がちょっと聞いてなかったんだよね。なんか、今、そょでとっきてるんだけど、っっ持ってない、ちょっと、やっぱボタンっ、普通のボタン、ちょっと、重たい、t シャツになってしま う, う。もうちょっと短いとか、そういうことは、あれ、ただ、無理だったんです、ねうん。そう、探してくんなかったから、うん、今、オーケーです。はい、ありがとうございます。エントリーナンバー2、ツー。 麦ともう2年格活動一緒にしてるけど緑っ て, もてもいう一回も見たことない。 持ってない、そもそも緑色の布を持っていないの で, で。私ちょっとぴったりな服で、あんまり着てない色。でも一応下はいいスカートみたなっていう、あのー、巻きスカートみたいになって。可愛いよ、ねね。下が見えるよ。あれもな い, い、ね。レイヤーエイオえっ、可愛い。なんかこれ、このトップスとか、あ、めっちゃ可愛い。これかお。これがあると、だいたいこういうのがあれば、西野からほうではすぐ完成するので。貴重です。 本当結構良さそうな写真普段見れないカジュアルスタイルの月見ちゃんが見れるんじゃないかなって思いますのでこれにしよう決めましたこちらです普通の綺麗で可愛い女の絵 の, の, の手が綺麗いやいいですねこれ い, い, いや事 持, 持ってな い, な い, てないここまで出る服も<笑>緑オン肩出しってない可愛いデートじゃんデートじゃん えガスターえ超これは押しにられるぞ、お前るなんかすごいなんか一般の女みたいな色一般のととは違う。う、うそ絶対に着ない色。<笑>あんな着あんなもうちょっを。 でのののののコーデーなななかかうですそうです<笑>あの、ね、あの若いいい女女性の代表格みたたたたただよイエーやっっっっさささんさんの一般的な女を引きき出してみましししてててまであっ私がさっきさんに着替え思ってみます緑緑<笑><笑><あの><笑>で。 <笑>何、ここまで二言で、また二言で。何、こんん何の、ちょっと、なんか、いい感じ絡んでもらっていいですか。わかんない、なんか<笑>。姉妹い。そう。<笑><笑>ううう次、次、次、次、いきましょ う, う, う, う<笑>それでは、エントリーナンバー三番、美佐子さんの登場です。どうぞ。 だおおいいよーんほぼすっっぴん<笑>あちょっと顎をおおおおおお出してくれるかい りあとなんかすごい、はい、後ろがかいねこんな感じです後 ろ, が後ろのリボンが結構セクシーさが出るんで私みたいなガキには合わないんですけどガキ<笑>大人の久々さんにはちあ、うスイーさんとこれすごいねこのスカート久々さん全然足出さないじゃないですか出さないもう怖くてそうでも多分嫌なんだろうなと思いつつちょっと出してほしいなって思ってレースで隠れてるけど と見える透けて見えるっていうああ高 い, いい配慮トップスがこんなのが濃い色だと結構引き締まった印象になるんですよ、うん、で赤の写 真, そう写真色をポイントに入れてめっちゃ難しかったですね大人の女性って何着るんだって思ってうありがとうございますいさあ最後です期待値が高まっております 面白いですえっ、ー、<笑>え、嘘でし ょ, でえでしょ私結構いいと思ってた久々<笑>さん的にはネタじゃなくてガチで選んだと思ういい よ, 本 で, よでもだって今回はそ伊達ちゃんが来なさそうま<笑>あまあ<笑>、まあ、そう で, すでも来たら私はかっこよくなるんじゃないかなとよってかっよくということがしたんですよ テちゃんんが丸のの内、OL、になったからですあなるほどエントリ ー, ナンバー番伊達はずみさんの登場です大きかおおなんかいいじゃないですか。ほらまあ、なかったですすい<笑>ほらかっこいいじゃんないですかすご無駄ますねえかっこいいか <笑>ねえこれあと今時のこれ<笑>これよ先輩<笑>あもう5分<笑>何年前よ何年前のよく持ってみても こ, れこれ外しててないでしょ<笑>なんで外すこれをしないかどうかをさ委ねられるの<笑> 油断でられないんですよ<笑>じゃあ完全になんか違う<笑>あの全部止めて完全にインするのもありなのかなと思ってでもこれ縛るように長いなと思ってどうかなぁ<笑><笑>確かに縛るのはちょっと難しいです ね, ですね私が一番自動化したってってですいやそうなの<笑><笑>そうなの全部なの時代なの<笑>先輩<笑>見てこのラインナップほら<笑>同じ。 ないでしょこれ、ね、<笑>どうすんの友達と待ち合わせ遊びに行くときにこんにちはって<笑>はーっ<笑>みたいな感じの反応なんかわかってるないえー、<笑>あー面白いえダメかな<笑>えパンツ結構いいなんかいいと思う可愛いのかわして落ちな可愛いときも<笑><い><笑><笑>あーきゅうだ。た多分好きだよだけちゃんあれいやこれっていいんじゃないかな<笑> これで決めちゃいます。もうなんか慌てない。いやあのや。全然可愛いんすけど準備はしてたの。あ先輩結構センスあんじゃん言うつもりはあったんだぞ。うんうん、<笑>え<そ>う<笑>あったでしょう。いやもうちょっと下下回りだった。下回り そ, そんなに文句ない。これはちょっと。<笑>確かにそれと。 胸ポケットはちょっと時代感あか面白 い, 面白 い, 面白いで。でも胸ポケットがそんなに上だと思わなかった。リボン大事ないんだ、ね。<笑>想像してたの。あ<笑>れってなんか落ちたんとの先輩が普通の買っちゃーダメじゃないですかって言われると思ったの。マッチ落ちちいました。めっち ゃ, っちゃ何言ってんのってどう<笑>どう。どうだ。どうだ。めちゃくちゃ今ボちっちゃいんだ。<笑> 何かあの地方のなんか公務店の事務員みたいなの。そう だ, <笑><笑>地方だよ地方<笑><笑><笑><笑> あれがすごいすご い, ごいあああとのはっっってよ待ってちょ待よーおもうここじゃん。 あんまり嫌いそうそう。 うープが古い。